当社の製品の販売者になるにはさてまず第一に売り手はおそらく大きな言葉です紹介システムを使用しています誰もが何も費やすことなく絶対にゼロから登録して私たちの農事を推薦し始めることができます彼の推薦が購入に変わるならば彼はコミッションを獲得し始めますすべてが簡単です もちろん私たちの進学を使い始めてあなたの環境でそれについて話すことが望ましいです。そしてキャリアンがちょうど垂直に成長し始める方法を見るでしょう。